平野主演ドラマ、黒詐欺 TBSK 放送後23時にジャニーズ事務所が正式に発表をした。平野、騎士、神宮寺の3人は2023年5月22日をもってグループを脱退。平野と神宮寺は同日をもって事務所も退所し、騎士は同年秋に退所予定となっている。 デビュー5周年の記念日となる2023年5月23日からは、キングプリンスを残る長瀬角と高橋山の2人のユニットとして活動を継続していくという。発表では、昨年から今後についての話し合いがスタッフも交えて行われていたこと、その中で海外での活動をはじめとして、それぞれの目指したい方向が異なってきている。 ことがきっかけとなって、この決断となったことが明かされた。この突然の発表に多くのファンが驚きと共に悲しむ中、あの涙の意味が分かった。こういうことだったのか。と納得する声も上がっているという、事務所の発表では今年7月から10月まで全国7都市33公演を行われたアリーナツアーを楽しんでもらうためにツアー後の発表を予定していたと説明されています。 ガツアーセン集落の予定だった10月16日の福岡公演でダブルアンコールの際に珍しく平野さんが涙を流し会場がどよめきました。しかも、平野さんはよくコンサートの最後はファンに向けて死ぬなよというのですが、今回はなぜか元気でねと言っていたようで、平野さんが涙した理由に不安を覚え何かあったのか、と心配する声が続出したんです。 多忙すぎるあまり、少し上昇不安定になったのではと体調を心配する人が当時は多かったのですが、改めて考えると退場がすでに決まっていたからですよね。アイドル式者、キングプリンスといえば、2018年5月のデビュー当時は6人組だったが、同年10月にパニック障害の治療に専念するため活動を休止。 そのまま復帰することなく、2021年3月に脱退退場した。退場後も、たびたびお互いに変わらぬ関係性を匂わせる行動を主に SNS を中心に行っていましたが、今年に入ってからはこれが顕著に。 8月には岩橋さんが自身の大阪公演と金プリの大阪公演で被っている日があることに言及し、金プリのメンバーカラーが点灯する自身のペンライトを金プリ公演に持っていくよう呼びかけたこともありました。9月には自分の人生を支える大切な8曲の1曲として金プリの楽曲をピックアップ。 10月には、それぞれの仕事の関係で、金プリ5人と岩橋さんが鈴鹿サーキットで鉢合い、席は離れていたものの一緒に写真に収まろうとする場面が目撃されました。退場者との交流を積極的にアピールする姿に、ジャニーズ事務所が変化しつつあるのではと、好意的に受け止める人もいましたが、 すでにグループの分裂が決まっていたことを考えると、事務所の意向を気にせず、あえてやっていた可能性もありそうです。どうファンクラブで公開された動画でメンバー自ら語ったところによれば、平野と騎士は、小ジャニー北川氏が夢見た海外進出を遂げたかったものの、年齢的にこれから海外進出は難しい、遅いと判断し、平野は目標を見失ってしまったという。 神宮寺は岩橋が脱退した件もあり、次に脱退するメンバーが出たら自分も脱退すると決めていたと明かした。金プリはどういう曲をやるか自分たちから積極的に提案していて、特に昨年のマジックタッチや今年の一番といった攻めた楽曲は平野さんの趣味だったと言われています。一方で、長瀬廉さん主演ドラマの主題歌だったトラサトレイス。 はボカロ P の作詞作曲でしたが、これは長瀬さんの提案だったのではと言われてますね。アルバムメイドインに収録された長瀬さんと陣牛寺さんのユニット曲もボカロ P が手掛けていましたから、大道路線じゃない楽曲が増え、金プリはいい意味で幅の広さを見せ始めたと思ってましたが、こういうところにも目指したい方向の違いはあったのかもしれません。どう まさかのキンプリの分裂劇。それにしても、黒詐欺は、主演がジャニーズ事務所を退場するドラマとなってしまったようだ。ショウヒラのヒラの仕さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。